今回は最終回である、神宮寺ゆうた26の紙エピソードを映像作品のほかエンターテインメント全般のコラムやライブイベントのレポートを執筆するテレビライターの花井敦美、和内春子、三に厳選ベスト3を挙げてもらった。四角神宮寺ゆうたの魅力、神宮寺さんは聖域が広くてどんな楽曲も歌いこなす方だと思います。声量もあるので、 声がよく通りますし、ブレがないので聞きやすい。初の単独主演舞台になった、青井城、弱報誌、2021年、では、ストレートプレイに初挑戦となりましたが、とてもいい声をしていました。よく通る声に、葛下の良いセリフが素晴らしかったです。プレイヤーでありながら、ライブの演出も手掛けるなど、金プリを知り尽くした人でもあります。花井さんイコール以下どう 四角神宮寺ゆ太の癒し、力、踊るように人生を。2022年4月13日は神宮寺さん主演ドラマ受付の、上2022年日テレ系の主題歌。神宮寺さんの歌い出しで始まる明るい応援ソングです。MV では、社会人の1日を表現していて、ベッドで目が覚める神宮寺さんから始まっています。 通勤電車に乗ってオフィスに向かい、デスクに座って電話をしたり、書類の山を受け取ったりするのですが、何をやってもうまくいかない日ってありますよね。だけど、気負わずにダメな自分を受け入れられたら少し元気が出てくる。疲れた心を軽くしてくれる栄養ドリンクみたいな一曲なんです。そんな神宮寺は、グループの冠無理番組、KNG&PNSL、日テレ系。 では全国の神社やお寺を巡るコーナーを担当している。神十寺さんのコーナーでは作法や豆知識など知らないことがあっても目をキラキラさせてお話を聞いていらっしゃいます。死後自身が体験することにとても前向き。どんな困難があっても、こんな風に受け入れて進んでいく方なんだなってすがすがしくなる。 神宮寺さんのその部分、優しさや男気といったエッセンスが詰まっている曲だと思います。四角神宮寺ゆうタの舞台演出、君がいる世界、2020年9月2日はオンラインでの配信ライブで披露された楽曲です。全国9都市でのライブを予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で全公演が中止に、 配信ライブでは5公演の生配信という贅沢なスケジュールが組まれ、普段のライブツアーでは難しい夢の全ステージ参戦ができたファンの方もいらっしゃったと思います。当然ながら、会場となった横浜アリーナの客席に人はいません。しかし、それを利用した演出となったのがこの曲です。客席全体を白い布で覆い、まるで雲を表現したような風景を作りました。 無観客ならではのアイデアと挑戦だったと思いますが、とても幻想的な美しい演出になりました。この客席の上を大型の船に見立てた乗り物に乗ったメンバーがメインステージへと消えていくのですが、アルバムのジャケットデザインに合わせたものになっているのが素晴らしいですね。この演出を 神宮寺さんがされていたということに演出家としての実力を感じましたし、映像日とともに忘れられない一曲になりました。四角神宮寺ゆうたのキャップ、神宮寺は誰にでも優しく、紳士的な振る舞いから国民的彼氏と称されている。しかし、そんな神宮寺のイメージを裏切った楽曲があるという。 N.A.U.G.T.G.I.R.L.2019 年6月19日は、キラキラ王子様のイメージを最初に崩した楽曲ではないでしょうか。気まぐれな女性をくどく男性の熱い思いをセクシーに表現しています。アップテンポなダンスナンバーで難易度の高いヒッツホップダンスを披露しており、鍛え抜かれた腹筋をちら見せする振りもあったりと、 殻を破ったダンスがとにかくかっこいいんです。この楽曲を同じジャニーズの人気グループラービースジャパンがコピーして披露するために振り起こしをする際の見本にしていたというのが神宮寺さん。振り付けに忠実でヒッツホップ独特のこなれた癖がないことや丁寧に踊るところが同僚にも評価されていることがわかります。 実際、長い手足を使ったしなやかで力強いダンスはとても魅力的で、上から目線になりますが、ダンスも見るたびに上手くなっていますよね。余談ですが、ジングルジさんがパフォーマンス中にジャケット姿でポケットに手を入れるの、めちゃくちゃかっこいいんです。ファンの方、いかがでしょう 近く、国民的彼氏にふさわしい、色気だだ漏れ、の神宮寺雄太四角3月23日に金プリ公式ツイッターに投稿されたのは、初ベストアルバム、ミスター。5、の初回限定版 B のジャケットコンセプト衣装を着た神宮寺の写真が公開されていた。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。